2006年式のブガッティベイロン、イメージに反してコストダウンしている様相を、海外 YouTuber の切り抜きとして紹介します。手始めに、400キロとか出す車のくせに、まさかの実用車ドアノブ、いくら通気口の手前とはいえ、空力を意識した、フラットタイプではないんですね。 スポイラーを持ち上げたとき、その奥側は、何の装飾もなく丸出しになってしまいます。フロントトランクを開けると、いかにもやっつけ仕事な、荷室内部を仕切る謎の板。これはアメリカの法令により、荷室の体積が一定以上だと、閉じ込められて誘拐された時の脱出用に、内部からトランクを開ける用の、非常ラッチを取り付ける必要性が出るため、その対策としての工作だそうです。鉄板切ってボルト止めしただけやんけ、ホームセンターレベルで草。 ちなみにどうでもいいんですが、冷却と遮熱の兼ね合いから、このフロンクの中、サウナ並みに熱くなるらしいです。ドライブ帰りにスーパーでガリガリ君を買って帰っても、フロンクに入れたら家までも来ません。ブガッティをなんだと思ってるんだ。見てわかる通り、パワーウィンドウが。 完全に下には下がりきらないようです。なおスイッチの手が触れる部分は、アルカンターラで巻かれている。まあタクソ素動でもいいことですが、ミラー系のコントロールは、反対側はブランクになっています。軽量化との兼ね合いもあるので、一概にコストダウンとは言えないですが、シートは手動です。シフトノブは、左下に動かすとリバース、右に倒すと D レンジで、トップのボタンを押し込むと P になります。上下方向はシフト操作なんだな。 シートヒーターの強さ調整としては赤いバーの面積がクルクルすると変わります。すぐ下の LC はローンチコントロールだぜ。そして肝心のセンターコンソールにはカップホルダーの一つもありません。あるのは何スマホも入らない穴。何に使うんだよ、フェラーリみたいにキーでもぶっ刺せばいいのかスタバによってフラペチーノを頼むドライブスルーの望みが立たれた。 さて、ルームランプの部分ですが、真ん中を下側に倒すと運転席側、上側に倒すと助手席側が光ります。サンバイザーは、下ろしてくるのではなく、奥から手前に持ってくるタイプ。左側がウインカーで、つまみを回すと、クルーズコントロールがオンオフできます。オンオフだけで、設定速度の変更はできないっぽいな。右側はワイパーですが、先端の数字は何でしょうかオートワイパーの感度調整。ちょっとよくわかりませんでした。 最後に2億円のクラクションを聞いてみましょうというわけで YouTube の規約上こういうまとめ方なら違反にならないらしい道具でにゃロさんのきめ細かい車紹介動画の投稿テストでした走行インプレッションの次は規約違反にならないように作られたコンテンツ輸入か元動画リンクはわかるところに書いておきます 数千大胆にで何でも紹介できますが、視聴者さんの意見が聞きたいです。では、お疲れ様でした。